始まった。始まりました。よろしくお願いします。第8話、終結です。遊加減はい。お、なんかすげえ。やべ、えすごくないえ、なんか、いつもの感じじゃねえ。いや、今回ちょっと待って、本気、本気ですか 滅…本気ですか ?BGM の感じが本気なんだけど本気で作ってるわこれすげえちょっとイヤホンつけようおーいいねなんか劇場版みたいだわ<笑> BGM がすごい劇場版劇場版ですか アニオリじゃないよここのシーンはたぶん原作でもあった確か来た来たデデンンンンンダダラダダラダラダオープニングちょっと今日はちゃんと見ます映像が気になってるんで新しい映像あるかな そこにざくげんか。 ただそこに愛を落とした当てに彩すように金酒の月数えて転がるように風を切ってつまずくことに強くなった怒りも痛みも無みも全部抱きしめて選ばれなければ選べばいい声がらして燃える花のように闇をいられいらしたら 曖昧すぎる世界をいいね変わってなくね変わってない牛太郎のシーンが気になるこの次あ変わってないわさすがに変わってないか よし、今日はしっかり見ていこう。もう集中しますから。お、来ました。集結。見ていきましょう。いや、楽しみだ。おー、声いいね。えいつらで、女房さんにいて。お前、違うな。いいな。このアフレコ、 結構むずいと思うわ。結構この、むずいと思う、アフレコ。お前、なんか呪音みたいな、いいアフレコだね。ふ<笑>っ。かっけかっけよ。 かっけ え, かっけえおおいやあ、無一郎と姫島さんが出てきた。 なんか薄井さん毒食らってないここら辺青くなってるよ。おぉかっこいいかっこいいかっこいいやっぱ毒回ってるよね。ここら辺が青くなってる。 おお<笑> 死, 死んんだやばそんなに兄弟いたんだ弟弟ど弟どうなったの弟イケメンだな なんか、神谷博士さんっぽいです、多分、声優、顔が。神谷博士さんじゃないかな。多分、予想。即興で予想するなら神谷博士さん。弟の声優。どうだろう。顔が、そんな感じ。<笑>ちょっと嫁のカットが。 ちょっとエッチですね。ひらひらって。いや、嫁のカット、ちょっと、攻めてるね。え、ちょっと攻めて、<笑>え、嫁のカット攻めてないめちゃめちゃなんか、え履いてますこれ誰だひなつる履いてるなんか攻めてるね、カット。おもうすでになんか、侵食してますけど。 ああ、この親方とのあれいいね。うん、嵐いるちょっと待って。嵐を、バンさせ、る、バンしよう。うわ、なんかかっこ、えかっこよくない背景、背景めちゃくちゃかっこいい。ちょ、タイムアウトするわ。 背景か、背景めちゃくちゃかっこいい。え、なんかこんな背景、え前回と、え、違くない背景、背景美術すごくないなになになに聞いてないね。は<笑>はいい。いいじゃん。お、なになに起きた 蹴ったのかうわか っ, かっこいいかっこいいかっこいい普通にかっこいいすこ音の呼吸おうおう音の呼吸だおうおう音の呼吸だえっ首切られてない っすげえ。おお、首に傷が入った。<笑>また首切られて。ざっこいな、ダッキー。ざっこい。アフレコいい、アフレコ。 れこくないめちゃくちゃあふれこいい何に気づいた何気づいたって何毒がってこと ちょっと、小池百合子は荒らさないでコメント見えなくなるからなになにえあ全員来たってことか。 うわ、BGM がいいじゃないですか。うお、いいぞ。聞かせてやろうか。うわ、いい劇場版いいいいじゃないですか。 劇場版ですかこのクオリティ。うわぁ、いいいいいいいいうわぁ、かっこいい。BGM がかっこいい。いやぁ、CM。ちょっと見よう。始まりました。 音を聞ましょハハ<笑>いいねあそっか炭治郎知らなかったのか。 おい待って、BGM がなんか違うぞ。いつもと違う。あれ、こんな BGM じゃねえ。いつも。あれ、なんか、あれ、なんか、神が作ってる。今日。BGM。お、おほほほ。ほほ、BGM が。い, い<笑>なんか、作ってる人違うなんか今日違うな。作ってる人違うだろ、これ。 デデでででででででで。ででででででで<笑>作ってる人は違うだろうこれ梶浦さん作ってるだろこれ。 おぉ。あはは逃げねえ根性がある。<笑>クソ名言が出てる。<笑>お同時だって。<笑>おおお、煉獄さんおおお背後にいます<笑>いや。 もう演出がレベチ今日の演出レベチですわ演出がレベチだわ 15? ていうか、同時に首を切るってやばくねめちゃくちゃむずいじゃん。お、おほほほほおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい。なんだこれ。ええええ策がおかしくね策がおかしい。策がおかしい。え がおかしいぞこんな柵が出てきたか今までかっけかっけお前喋るんかいそして。 寝てるのにかっけえよ<笑>まあな遊郭はそういう場所だけどさおなんか蝶が飛んでますねこれ多分なんか表現してるんだろうな 誰か考察して。<笑>あの蝶は何なんだろう何を表してるんだろうお同時に喋ってる<笑>おい<笑>おい<笑>お い, <笑>おい 視聴者か鳥肌立つのマジでお前視聴者鳥肌立つわこの演出演出がすごい今日劇場版起きたやばいやばい炭治郎おーおーヒヤッとするぜ 始まっちまった何が起こってる見えないよおいアフレコめちゃくちゃよくないアフレコめっちゃいいクラピカみたい いやいや最高だ最高だバレてるバレてるすご子じゃないのバレてる。 BGM やばくないはっ<笑><笑>おいおいおい。大丈夫か大丈夫かマジで<笑>。すごいすごい。おお、すご。おお、なんか爆竹みたいな。 すごい。<笑>おい、何が起きてるんですか<笑>すごい。<笑>これはんだこれは何なんだ何が起きてるすごい。<笑> すごい。何が起きてんだ。わけわかんねえよ。おお水の呼吸の方が、受け流すのうまいんだ。おおうまく使い分けるんだね。 おー。いやーでも、音の呼吸きたお、お、音の呼吸だお、お、お, ーおー待って お, お, お, お、お、お、お、音の呼吸エフェクトある、エフェクトあるエフェクトあるあった、なんか。なんかすごいのあった。すごいのあった。あはは<笑> おい、劇場、劇場、劇場版え劇場版え何これえ早、早<笑>、映像早い映像が早い !0.75 倍, 倍再生で見たい !0.75 倍再生で見たい映像が早すぎるおじさんにはついていけない この映像は何が起きてるかわからん<笑>お金払いたいですね。はい。この作がお金払いたいですね。有料ですかわいわいわいわいわい。わわわわ。<笑>俺も意識飛びそうだよ、炭治郎。 <笑>すーごい。何が起きてるおお、ひなつる、ひなつるどうしたひなつるどうしたおー、なんか、ええ、ひなつるなんかちょっと待って、嵐が来た。ひなつると同時に、嵐が、嵐が来た。消せ。<笑> これ何ひなつる し, しゃべったちゃんとしゃべったな<笑>刺さってるーひなつる余計なことしたおおわしき 押し切った。押し切った。なんだ塗ったのかあ、藤の花の毒塗ったんだ。なるほど。あの、校長さんのあれかなあ<笑><笑>おー世界一早い拍手炭治郎、やるやん。裏をついた。 えー、えー、えー、えー、ええー、終わりかい早え早ええ早くねえ早え早<笑>ええさっき始まったばっかだよねええもう終わったの <笑>早くね早くねえ ?3 秒で終わなかったえ映画の途中のワンシーンをちょっと見せさ、見せられたみたいな、な見せられたみたいな感覚だわ。映画のちょっと、ちょっとしたワンシーンを見た気分。もっと見せてもっと見せていや、ちょっと今回やばい。いや、もう、す、もうすごい。 これが鬼滅だったわ。うん。すいませんでした。<笑>前回の伝説とか言ってすみませんでした。これが伝説です。素晴らしい。アンケート一応取るか。なんか毎回なんか、クオリティ更新してるというか、すごいなぁ。第7話か。第8話か。え コメント欄にちょっと見えてなかったけどなんかみんななんて書いてあるズバ抜けて1番おなんだこれなんだこれあ煉獄さん来た<笑>え喋っとるやんけなんかいい懐かしい感覚 うわあ。予告で登場すんのいいわ。本編では出れないからさ。あ<笑><笑><笑>え上限の鬼を倒したらって言わなかった倒すのえ次回倒すのええ次回倒すえ倒しちゃ、え上限の鬼倒したって言わなかったど、どういうこと倒すの あてかあ、ごめん、アンケート締め切りますわ。へへ、へへ、没頭してたわ。うん。はい、ということで、アンケート結果、えー、第8はどうだったということなんですけども、えー、最高だったが、えー、93%。良かったが 5%。えなんかバグってない、このアンケート。2% どこ行ったえっ<笑>え、このアンケート 2% どこ行った ?98% 合計でしかないんだけど。バグってるけどね。ま、あでも最高 93%。93% が満足。 てか、え悪かったゼロじゃんすご !2% 消えてるけど。まあ、いいでしょう。<笑>えすごかったえ、次回、え、何え、何今の予告次回、何上限の鬼を倒したらって。何その予告どういうこと<笑>次回、上脳地シスみたいな。何その予告次回、上脳地シスみたいな。何そのタイトル大丈夫なんめっちゃネタバレしてないてか戦闘シーン絶対アニオリ多かったよね、あれね。 何より多かったというか何が起きてたかわかんないんだけど。<笑>戦闘シーン早すぎたね。0.75 倍速で見たかったわ、普通に。うん。<笑>戦闘シーンがもう 1.3 倍ぐらいのスピードすぎてわかんねえ。あれはちょっと、なんだろうな。もう何が起きてるかわかんないし。 なんかもう戦闘シーンやらせたら勝てないなってなるよね<笑>。他のアニメ、勝てないっすね、これ。戦闘シーンに関しては、マジで。あ、今回最高でした。チャンネルアレックさん250円ありがとうございます。今回最高でしたえ。しかも煉獄さんがいた。やっぱり煉獄さんは僕たちの心に残りますね。え心を燃やせ。いや、良かったっすよ。うん。なんかさ、煉獄さんがさ、なんか、もうさらっと と出てくるとかそういうのじゃなくて、なんかその雑に出てくるとかじゃなくて、演出として、柱としての渦井さんとしてのなんかその思いみたいなところをこう自分の中で心の中でちょっと噛み締めるっていう、そういうシーンになった時に密かに煉獄さんが背景、バックにあの、立ってるみたいな、そういう演出がね、今回あったんですけど、そこがマジで良かったんですよね。うん。 まあ動画でもね、明日話そうかなと思うんですけど、うん、今回演出が素晴らしかったなと思ってて、そういう雑に煉獄さんがポッといるわけじゃなくて、あの、ちゃんと煉獄さんなんか、あの、存在しないから、透けてるんですよ。で、空想上でいますよ、みたいな。そういった、なんかこの、肩の、 後ろに煉獄さんがいるのね。だから、存在がないんだけど、ここにいるんだよ、みたいな、そんな演出があったんだけど、それがマジで素晴らしかったよと。あと、本編では煉獄さんが喋れないから、あの、予告で声を出すっていう、あの、 その本編との対比も良かったし、今回煉獄さんファンはちょっと普通に喜んでるんじゃないかな。僕そんなに煉獄さんよりも渦井さんとかの方が好きなんですけど、あの、煉獄さんが一番ってわけじゃないんですけど、それでも本当に今回の煉獄さんの演出は普通に心に刺さったというか、ああ、いいなってそう思える。しつこくないなっていう、しつこくない演出だなっていう、そう思いましたね。